はい、じゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。えー、今年も明けましておめでとうございます。おめでとうございます。えー、はい、あのぜひまたあの今年もオンラインワークショップあのたくさん参加していただきたいなと思います。<笑>はい、よろしくお願いします。今日のテーマはサイトエディターでのテンプレート編集になれようということです。で。 えー、ここ数回ワークショップでブロックエディター全般の説明ですとか、とあのクエリーブロックの説明とか、まあ、いろいろブロックエディターをあの見てきました。で、前回の、えー、とワークショップは、ワ、えードプレス 6.1 の更新内容を見てみようという内容で、ゲームプレート編集がかなりあの強力になってきたということを見ました。なので、 あの今日はそのテンプレートとは何か、そしてどういう仕組みで自分のサイトにどう適用していけるかという、そこにあの着目してあの皆さんに紹介したいと思います。えー、はいあの、いつもと同じスライドですが、あの私、ベンと言います。2014年からワードプレイスを使っているので、もう今年で9年になりますね。えー、今年、ワードプレイスは20周年を迎えるので、 まあ、ワードプレイスのその人生の半分くらいを私も見てきたということになります。えー、人がなるほどと理解する瞬間が大好きです。なので、あの、今日のあの話の中でも、あの、これが好きだなとか、なるほどと思った瞬間があれば、ぜひチャットに入れたり、あるいはもう声を出して、なるほどと言っていただけたら、私も、あの、それをエネルギーにして、あの、お話し進めたいと思います。はい。はいえー これもいつもと同じですが、あのワークショップは共に学ぶ場で、えっと、今日はあの参加者まだ一人なんですけれども、あの皆さんいつでも質問して OK ですし、お互いの質問に答えても OK です。録画が後日 wordpress.tv にアップされますので、あのどなたでもあのいつでも見れるようになります。はい。では、えー、今日始めるにあたって、 えー、とサイトエディターでの特にテンプレート編集の経験はあのどのくらいありますか今日初めてテンプレート編集を見る方は1番、えー、もう毎日のようにテンプレート編集、ま、毎日のように使う人もいるのか分からないですけど、10番だとすると、えー、皆さんの経験どうでしょうかじゃあ石原さん、どれくらいだと思いますか あるのは知ってたけど、使ったことはほとんどないです。うんうんうんうんうん、はい。はい。じゃあ、まあ、1、2くらいかなと、はい。はい。あの、多分ですね、もう、あの今回の 6.1 の更新で、あの使い物になったというのが私の個人的な感想です。今までも、あ, のあるはあったんですけど、ちょっとこう、 思うように使えなかった部分が、今回の 6.1 でだいぶ更新されたので、まあ、これでようやくあの、プログラムコーディングのできない人も、あのテーマが作れるようになった。なんか、いよいよそ の, あの、最後までやってきたという感じです。結構だからあの、私はすごいなと思ってるんですけど、 一般ユーザーが使うにはなかなかちょっと難しいかもしれないので、き、まあ、今日の説明を聞いて、少しでもこう馴染みを持っていただけたらいいなと思っています、はいえー。ざっくり今日の内容ですが、まずサイトエディターの紹介。あのまあ、石原さん、多分ご存知なので、もうここはあっさりにして、えっと、ホームページの編集について、ちょっとここ癖があるので、ちょっとこの説明を丁寧にしたいと思います。あの昨日のプレゼンでも あのこれを説明して、今日初めて分かりましたとあの納得してもらえた人がいたので、ちょっとここ、丁寧にいきます。その後、えー、テンプレートを編集するにあたって、まず、テンプレートパーツというものがあるので、まあ、その編集の流れを紹介し、そして、えー、今日の目玉は最後のカスタムテンプレートを作ると。既存のテンプレートを編集するだけじゃなくて、もう一から自分で新しいテンプレートを作り、 そしてそれをどうサイトにあの適用していくか、これをあの紹介したいと思います、はい。で、あの、今日実はスライドはもう、あの、それくらいです。あとはもう全部あの実演なので、あの、やりながら、あの、もう質問があったら、どんどんそれはあの聞いていただきたいと思います。一応参考までにスライドの、あの、リンクは今、チャットに入れますけれども、えー、中身は、 もうほとんどこれで以上になります。はい。え、今日またローカルで立ち上げたサイトで、ワードプレ六ス 6.1.1 最新版ですね。で、えー、テーマは2023。あの、一番最新のデフォルトのテーマを使っていきたいと思います。で、えー、一つ、えーっと、はい。えー、こちらが今日使っていく、あの、 まあ、空っぽのサイトになります。えっ、ー、とですね、テーマが2023ですね。で、えっ、ー、と、いつもながらプラグインは、えっ、ー、と、なしです。これちょっとあの、何をしたかというと、これです。メディアとか、ちょっとサンプルの投稿をいくつかインポートしたので、ちょっとさっき見えてましたけど、基本的に今日プラグインはなしで、全部、あの、基本的なこのコアのワードプレスをお見せしたいと思います。 はい、この状況でですね、サイトこうなってます。ここ私がちょっと足したあのサンプル投稿なんですけど、テーマそのものは2023そのまんまです。で、これをどう変えるかという結果のサイトがこちらになります、えー。これもすでに作ったものなので、まあ、ここに持っていこうと思うんですけど、まあ、見ていただ き, い た, だきたいのいまずヘッダーが全然。 違う形になってます。それから、えー、あとはですね、フッターも全然あの違う形になってます。ここですね、フッター部分。そして今日一番の目玉はそのカスタムテンプレートなんですけど、ここ、あの投稿がたくさん並んでるんですけど、投稿を開いた後に、この川沿いの花火とハッピーニューイヤー開いてみますけど、 ここのレイアウトが違うんです。川沿いの花火は、もうアイキャッチ画像だけで デ, デーンとありまして、フッターも、あの、サイトのフッターと違うシンプルなフッターになってます。サイトのフッターはこれなんですけれども、この投稿に関しては、フッターがもう違うフッターに変わっています。で、こちらの投稿に来ると、これまた全然違っていて、アイキャッチ画像がなんか黄色くなって、 タイトルがあって、テキストがあって、でまあ、こうコメントを残すとかいろいろあって、サイトの通称のフッターを使っていると。で、まあ、私 の, あの今日のデザインのイメージとしては、えー、例えば同じサイトでブログを、まあ、2個持ったイメージです。これが、こちらがあの普通のブログであの投稿記事があって、例えばもう一つ自分は写真家で、その写真ブログをあの、まあ、持っていたいと。 いう時に写真の方は別に投稿の内容もないですし、もしかしたらタイトルレスもいらないので、本当に写真だけででんと見せられたらいいので、あの同じ全部投稿なんです。あのカスタム投稿ではなくても全部同じ投稿なんですけど、違うカスタムテンプレートを適用させることで、見た目をこう全然変えることができるといった、あのこれをお見せしたいと思います。 なんとなく、ゴールは、はい、分かっていただけたでしょうか。はいえー、あ、はい、石原さんも、どこかブログ臭さがあったワードプレスが雑誌みたいになってきましたね。ああ、ありがとうございます。私は別にデザイナーではないんですけど、まあ、これをテンプレートでやっていく過程をお見せしたいと思います。はい。はい、では、えー、まず、サイトエディター。えっ、ー、と、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、外観の エディターというところを押していただくと、えー、もうあの直でサイトエディターの中に入ってきます。で、デフォルトでは、えー、とホームページの編集になっています。一度ここを開いていただいて、今日はここの中身をあの理解するのが目的なんですけど、えー、テンプレート、この2023が用意したテンプレートがこれだけあります。1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 個これはもうテーマで用意されたテンプレートなのでお使いのテーマによってこのテンプレートがもっと多かったり少なかったりすることも あ, のありえますで、えー、右上の新規追加から自分でご自分でいろんな種類のテンプレートを足すようになったのが今回の 6.1 の, の大きなアップデートですね特にこのカスタムテンプレートを今日最後の方見ていこうと思いますもう一つ テンプレートパーツというのがあります。で、これは、えー、同じテンプレートパーツを複数のテンプレートの中で使うあのことができるんです。で、あの再利用ブロックみたいなあの考え方で、テンプレートパーツを編集すると、それを使っているすべてのテンプレートにもあの更新が反映されるようになってます。なので、 これまたあのテーマによって用意されている個数とか変わってくるんですけど、この2023はまずヘッダーとフッターテンプレートパーツが用意されています。で先ほど見たこちらのテンプレートそれぞれで、えー、そのヘッダーパーツとかフッターパーツがあのひも付いているので、テンプレートパーツで編集をすると、その編集がこちらのテンプレートにも反映される形になっています。 もう2つあの、このテーマで用意されている投稿メタとコメントというものなんですけど、この投稿メタというのは、投稿の下に現れる投稿日とか投稿者とかタグとかカテゴリーとかあの、ちょっとこちらの、こっちを見た方がいいかな。これ、今まだ編集をかけてないサイトなんですけれども、投稿の下まで来ると、こ, この部分ですね。 ここを、このテーマは、テンプレートパーツとして定義しています。ので、まあ、ここのレイアウトを変えたい。ここのデザインを変えたい。あの、タグとかカテゴリーはもう思いっきり消したいたいとか、そういったことがあれば、えー、っとですね、ここのテンプレートは、投稿メタのテンプレートパーツを変更することで、そこのデザインが変えられます。で、コメントというのも一緒で、 この投稿の下のコメント部分、ここのデザインもテンプレート編集の中で変更が可能になりました。こういった部分は従来のワードプレスだと編集がかなり難しかったというかあのテーマファイルに、えっと、プログラミングコードをして、えー、もうそこのテーマファイルで変更しなきゃいけなかったのが、この、えっと、テンプレートとかテンプレートパーツの導入でもうあのユーザーが ブロックエディターを使う感覚で、この辺りも編集が可能になりました。はい。とりあえず、なるほど。ありがとうございます。とりあえず、ここの兼ね合いですね。テンプレートパーツとは何か。そして、テンプレートとは何か。という話でした。で、今日少しお話しする中で、えー、ホームページの編集について大事なことがあります。で、今私、設定の 表示設定を開きました。で、えー、今、ワ、えードプレスをデフォルトでインストールすると、ホームページには最新の投稿が表示される、えー、設定になっていすつまり、えーと、固定ページを開いても、ここにホームページはないんですね。あの固定ページではなくて、最新の投稿を、えー、表示する形になっています。で 今、えー、っとですね、もう一度外観のエディターを開いて、最初これホームに来てますけれども、このホームを、ホームのテンプレートを編集することで、最新の投稿を表しているホームページの編集ができます。ただ、私今まで実は自分のサイトを作るときには、あの、 従来のワードプレイスだと、この最新の投稿ページの編集が難しかったので、あの、いつも固定ページに変えてたんですね。自分でホームページを固定ページで作って、ここで割り当てて、で、投稿ページもここで割り当てるということをしてました。で、今、テンプレートの一覧に、ホームというのがあるんですけれども、これは、えー、こちらで固定ページを設定してしまうと、 えー、投稿ページのレイアウトになります。だから、ホームという名前なんですけど、ホームページのテンプレートであるのは、最新の投稿の設定にしているときだけであの、固定ページっていうふうに設定を変えると、これもホームと書いてて紛らわしいんですけど、ホームではなくて、こちらの投稿ページのデザインが ホームで変わるという仕組みになってますここがちょっと難しいんですね。で、えー、もし、えー、ご自分で新しいホームページのデザインを作りたければ、ここのフロントページという新規テンプレートを作ることもできるんですけれども、なんかテンプレートでいじってもホームページが変わらないなという、そういう。 なんか問題にあのもし出会うことがあれば、ここの設定を逆にしなきゃいけない可能性があるので、それを一つ注意していただきたいと思います。一応、ここに書いてはいるんですけど、ちょっと紛らわしいので、えー、これは、えー、と最新の投稿を表しているときには、ホームページ の, へあのレイアウトですし、ホームページが固定ページになっているときには、こちらの投稿ページのレイアウトが これで変わってしまうということを覚えていてください。最初からフロントページを決め打ちでも、はい、あの使ってしまった方が混乱しないですかね。まあ、それあの、そうだと思います。私はそうします。で、そうした場合、あのもしそうした場合、えっと、なので、ここで固定ページでここで何か決めた場合、 ホームページには、このテンプレートが適用されます。固定ページ。で、よく、分あのホームページだけちょっとデザインを変えたいっていうサイトは結構あると思うんですね。なので、ここの固定ページがホームページにも、他のページにも全部適用されると、あのちょっとこう、ひき肉はないので、今日やるカスタムテンプレートっていうのが、その時あの使えると思います。 大丈夫ですか分かりりましたありがとうございます、はい、このネーミングがややこしいと思うんですよ。あのホームとかフロントとか、ここの設定が。なんで、あのこれ1つ注意していただきたいなと思います。今日は最新の投稿のままでいきます。最新の投稿にして、はいえー、なので、このホームページを編集すると、ここのホームページが変わるという、その流れでいきます。はいで ホームページを一旦、これ、あの、テンプレートを開きまして、ここの、え、リスト表示。これ、あの、非常に便利です。このホームページの、あの、レイアウトは、大まかに3つのパーツから成り立ってます。ヘッダー、そして、あの、ま、ページ本体、大きなグループブロックに入ってますけど、ページ本体と、そして、フッターです。で、先ほど見たように、ヘッダーもフッターも、これ、テンプレートパーツです。なので、 えー、ここのフッターをもしここで編集をすれば、フッターというテンプレートパーツを使っている全部のテンプレートに、えー、と変更が反映されます。で、私個人的にはちょっとややこしくなってくるので、ヘッダーやフッターはここで編集するのではなくて、テンプレートパーツで取り上げて編集した方がちょっと分かりやすいかなと思います。なんかホームページを編集してたはずが。 あのページもこのページもあの変更されちゃったと、あのちょっと勘 違,、まあ、勘違いというかびっくりすることもあるので、こちらで、えー、編集したいと思いますテンプレートあ、はい。テンプレートパーツで編集したのは全部のページには影響されないんですかされちゃうさ れ, ますされるんですけど、はいはい、紛らわしいのはですね、例えば、 例えば、ここの空間を広くしたいから、ここに、あの、スペーサーを入れるとします。で、今、これ、ここに入ったからいいんですけど、もし挿入の位置を間違っちゃったら、ここに入っちゃうこともありえるんですよで。ここの見た目は全く一緒なんですけど、ここに入っちゃうと、全部のページで。 スペーサーが変わっちゃったりするので、まあ、ここを慎重に見てればいいんですけど、私はなんか今はそのフッター編集モードって頭が切り替わっているときは、ここでやるよりかは、もういっそのことこっちで、あの、フッターしかないようにして、ここで編集の方がシンプルかなと思います。はい。まあ、あの、こ個人の好みもあると思うので、あの、 ご自分に合った編集方法でいいと思います。はい。さて、今編集するのはヘッダーです。ヘッダーの編集からいきます。で、えっ、ー、と、ここをクリックすることで、えっ、ー、と、なんかいろいろこう設定を、えっ、ー、と、変更もできるんですけど、あの、今日は特に使わないので、このままでいいと思います。はい。とりあえず、あの、ヘッダーの編集をします。で、今ヘッダーはこれなんですけど、このヘッダーを、 こうしちゃいたいですね。ロゴがあって、サイトタイトルがあって、メニューがあると。で、えー、これをまたリスト表示で、私はどうしたかというと、これを全部消しちゃいました。消しちゃって、ここに、えー、実はパターンを導入したんですね。パターンのヘッダーを選ぶと、えー、っと、まあ、いくつかここにあるので、 こちらでした。このロゴマーク入りのヘッダーをポンと入れると、ここに、えー、たくさん入っています。これ、画面がちょっとなんか変なのは、えーと、なんかワードプレスの癖なので、ちょっと保存して画面を再表示させると、はい、あのちゃんとここに先ほどの、えー、とテンプレートの中にパターンを導入したことになります。 さて、えー、ここで、今ここにですね、ロゴ、サイトのロゴブロックと、サイトのタイトルブロックとナビゲーションブロックがあります。で、今まで従来は、えっ、ー、と、サイトのロゴを設定するときはカスタマイザーという機能の中でやってたんですけれども、今はもうブロックエディターの中でこれができます。今、えっ、ー、と、これですね、これをポチッと押して、この画像を選んで、 これで導入しました。で、さらにですね、ここにサイトアイコンとして使用するという設定もあるんです。これを、まあ、今は付けとくんですけれども、これで保存をかけると、ブラウザのタブに見えているこのアイコンも、この画像に変更されるということになっています。ちょっとやってみましょうか。これを保存すると、ね、ちょっと再読み込みしますが、はい、うん、この通り、ここのロゴも、 ここで編集がされました。なので、本当にもうカスタマイザーは必要ないんです。あの全部このエディターの中でできます。で、今、私はたまたまテンプレートパーツの中で、サイトロゴブロックを編集したんですけど、これがあのテンプレートの中であっても、ある固定ページやある投稿の中であっても、どこでもこのブロックに編集をかけると、あのここのアイコンだったり、サイトのロゴが全部、 あの変更される。なので、これはサイトを通して紐づいているという理解を持っていただくといいと思います。はい。それから、サイトのタイトルも同じ原理です。このサイトのタイトルというのは、えっ、ー、と、ここと同じものになります。設定の一般のサイトのタイトル。なので、こちらを変更したら、こちらに変更が反映されますし、こちらを変更しても、こちらに変更が反映されます。 今日は、えー、ちょっとやってみますけれども、今日のテンプレートというふうに、こちらで、えー、保存をかけて、こちらを再読み込みすると、今日のテンプレートと、ちゃんとこちらも変わっています。ので、ここら辺の設定も、あの、もうブロックエディターで結構あの変更が効くようになってきました。最後。 えっ、ー、とですね。メニューですね。メニューも、えっ、ー、とあ、はい、すごいですね。ありがとうございます。メニューも今作ってしまいます。で、新規メニューの作成で、えー、ここに、えっ、ー、と、例えば、ホームという、えっ、ー、と、リンクを入れるとか、えー、あとは、 もう固定ページがあるので、それを検索して入れることができます。例えば、お問い合わせというページをもう作っていたので、お問いってやると、もう出来上がっているお問い合わせページですね。お問い合わせとか、あとは、えっと、サンプルページというページもすでに用意していたので、検索をかけて、このページを足すということができます。今、ホームというのはとりあえず文字だけ打ったんですけど、リンク先が設定されていない。 です今回ちょっと私ローカルのサイトなんですけど、これはホームページのリンクなので、これをコピーして、このホームというメニューアイテムのこのリンクをこれに変更します。はい。これでロゴもできましたし、サイトのタイトルも設定しましたし、メニューも設定したので、全部保存をして、こちらを更新すると、 はいえー、サイトのヘッダーが変わりました。で、今ずっとこれはテンプレートパーツの中で編集をしてました。ヘッダーというテンプレートパーツを編集して、それがサイトに反映されたということです。はい。今のあどうぞホームをその、はい、URL じゃなくて、のこのワールドプレスサイトの トップみたいな相対的な視点でできないんでしたっけ、はいはい、できるんでしたっけ私も、えっと、これはですね、これ、ホームという。なんか、ローカルで作ってて、あの、本稼働とこ持ってったときに忘れそうで。そうですね、えーと。固定ページがいけんなら、ホームを面倒見てよって、ちょっと。思いますよね。これ。 もっとちょっと、もこれを、ちょっともう一回やってみましょう。こうやってあ。すいません。うーん。スラッシュだけとか。<笑>いやうまくいかない気もしますけど、ちょっとやってみますか。更新して、ちょっと別なページに飛び、フォームを押すと、ああれ スラッシュだけでいいのかはい。えっと、うまくいったっぽいです。はい。他のページに飛び、ここにカーソルを当てるとひあの、左下小さいですけど、ちゃんと私のサイトのホームページの URL になっているので、 使えますね、これは。使えますね。はい。スラッシュで<笑>あ。ありがとうございます。えー、ダメ元でやってみたら、うまくいきました。<笑><笑>はい。ということになります。はい。ありがとうございます。だから、もしかすると、全部、そもしかしてできるんじゃないかな。これも、今、あの、サイトの URL が、えっ、ー、と、左にあるんですけど、 これをスラッシュからだけでもしかしていけるかこれをここ消してですね。スラッシュ。で、ここ、お問い合わせっていう、あの、日本語なので、これ、こう変えました。これでちょっと保存してやってみましょう。これを。あ、なんかいけそうですね。サンプルページからお問い合わせに飛べます。はい。なので、 スラッシュから始めれば URL の指定はしなくてもいいということです。あの、えっ、ー、と、えっと、なんて言うんでしたっけ、あの、P いくつとか、そういう方式を変えるときと飛んじゃうんでしょうね。だめなんか。もしれないです、ね。まあ、リスクありますよ、ね。はいはいはい、はいえーあえー。試してみます、それは後です、ね。はいはい、はい。はいうんまあ、これがヘッダーでした。はい えー、続いてですね、今、フッターがあの面白くない、こういうフッターなので、これを、えー、とこういうフッターに書いていきます。で、こちらも、えー、あ、で、えー、と今、私、編集をしたら、ここに青ポチがつきました。で、うんえー、とこれは、テンプレートがカスタマイズされましたという合図です。ので、えっ、ー、と、 まあ、あの、カスタマイズされました。で、もし、いろいろ編集した後に、やっぱり元に戻したいなと思った場合には、ここの点3つから、カスタマイズをクリアというオプションが出ます。で、これを押すと、えっ、ー、と、自分の加えた編集が全部消えて、元のテーマの、えー、とヘッダーに戻ります。ただ、注意していただきたいのは、これを押すと、えっ、ー、と、本当にクリアしますかというか、そういう確認画面なしで、 即座にクリアされます。ので、あの、1時間2時間頑張って作業した後にこれを間違って押すと全部消えてしまうので、あの、使うときは注意してください。はい。で、次、フッターの編集をしようと思います。で、フッターもですね、えっ、ー、と、実はこれ全部消して、えっ、ー、と、パターンを利用しました。で、今回は、パターンディレクトリというものから持ってきました。えっ、ー、と、パターンディレクトリは、 ご存知でしょうかパターンディレクトリー、これ。ちょっと。今後だと、こういう URL か。はい、こちらがパターンディレクトリーになります。えー、ちょっと URL を、ズームのチャットに落としますけれども、はい これはワードプレス の, あのユーザーの皆さんが、えー、と投稿というか、あの提出をしたパターンたちになります。先ほどヘッダーの編集をするときは、このプラスマークからパターンを選んで、まあ、ワードプレスのデフォルトでついてくるいくつかパターンをここで、あのここから選んだんですけれども、パターンディレクトリーというところから検索をして、他のユーザーさんが 提出したパターンを自分のサイトに入れることも可能です例えばここでヘッダーというのを選ぶと、えー、いろいろな、まあ、ヘッダーが出てきますので、まあ、これをご自分のサイトに入れることができます。でパターンディレクトリのこのパターンは全部、えー、と審査済みです、えーと。審査をしているチームがあって、ま あ, あの不適切な内容がないかとか確認はされているので、安心して。 利用してもらえると思いますで、えっと、私は事前にちょっと自分の欲しいあのものを探して、今、こういう蓋を見つけましたで。自分の欲しいやつを見つけたら、えっと、ここを例えば変えて、モバイルだとどう見えるんだろうとか、もうあのパターンサイト上で確認もできるので、これ結構便利です。で これにしようと思ったら、えっ、ー、と、自分のサイトへの導入は単純で、まず、コピーパターンボタンを押します。そして、エディターにやってきて、えっ、ー、と、今、必ずあの、段落ブロックが1個残っているので、ここで、ペーストをします。これだけです。これだけで、えっ、ー、と、このパターンディレクトリーの何千というパターンから好きなものを、 ご自分のサイトに入れることが可能です。今コピーしたそのパターンの正体っていうのは HTML かなんか出ていて、テキストデータで出て。テキストデータなんですよ。あ、でも画像も来るんですね。画像も来てますね。えっ、ー、と、簡単にちょっと待ってください。私、テキストをお見せしましょうか。えっ、ー、と、これで。 これ、多分今見えてますよね。メモ帳が、はい、ア, ンアンタイトルドの。はい、はい、はい。ここに、えっと、同じようにちょっとペーストしてみます。何がペーストされたかというと。う HTML ではなさそうですか、ね、あ、HTML なのか。HTML ですね、多分でうん、パディなん。かブロックの設定がいろいろ含まれてますね。パディングとかマージンとか。はいはい えっ、ー、と、この画像に関しては。画像はネットから読んでるんですかね。多分、そういうことですかね。どこか。うん、ここら辺にありそうですけどあ。あ、ここ、ここありましたね。カバーの画像は、うん、なんか、ここから引っ張ってくるという形になってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、えー、あの、 今、コピーしたのこのワードプレスを持っていかないで、例えば自分 の, あのテキストエディターに貼って、うんうんうん、ストックしておくこともできるで。ああ、できますね。はい。あの、うん。っていうと、自分のもできちゃうんですね。カスタマイズしたのもパターンそうです。はい。で、あの今、すみません。私、英語版開いてますけど、あれだったら、あのお気に入り登録もできるんですよ。 なので、もうこのサイト上で、えっ、ー、と、お気に入りに登録して、後から、多分ここですね、フェイバリットっていうのを押すと、自分が今までお気に入り登録したものが、ここに出てくるということもできます、うん。マイパターンは、多分私が提出したパターンですね。あの、私は出してないんですけれども。はい、こういうことができます。はい。で、今回は、えっ、ー、と、これを、まあ、 他人の画像を使うのは、あの、あまり好きじゃないので、自分の画像に変えていきました。で、これも割と簡単で、カバーの変更は、この置き換えボタンでできます。メディアライブラリを開いて、自分の画像に変更。で、この写真も置き換えで、こちらに変更。で、ちょっと大きいので、これを小さくして、 もうちょっと小さくしようかな。250の250とか。150の150でいいかな、ね。まあ、こういう感じで変更できました。であとは、もちろん、あの、文字もご自分のように、好きなように編集ができるので、これは、ベンさんでは、ありませんと。まあ、こういう形で。えっ、ー、と、復習ですけど、今これ全部振ったという、 テンプレートパーツを編集してましたで。保存をかけると、うわー、閉めちゃった。保存をかけると、こちらのサイトの、えー、とフッターがこれに変わりました。は、はい。で、えー、と例えばこう固定ページを開いたときのフッターもこれに変わってますし、えー、投稿を開いたときのフッターもこれに変わっているので、サイト全体で、えー、とフッターが変更されてます。 はい。これがちょっとテンプレートパーツの話でした。で、えー、せっかくなんでホームページもちょっと変更したいと思います。えっ、ー、と、先ほど私ちょっとスペーサーとか入れたり消したりしたので青丸ついてますけど、ホームページを変更していきます。で、ヘッダーとフッターは私が先ほど編集したものにすでに変わっているので、あとはこのグループの中をえと変えていきたいと思います。例えば、 このタイトルをと変えたり、あとはですね、このあたり、このおすすめの方はありますかこれ、2023のなんか、デフォルトで入っているんですけど、これいらないんで、丸ごとカラムを消してしまいます。スペーサーもいらないですね。あ、ごめんなさい。シャミが。大丈夫かなはい。 えー、一旦これで保存をして、もう一回サイトを確認しましょう。こちらを更新すると、タイトルが変わってますし、下のここのおすすめの本、なくなりました。はい。えっ、ー、と、あとですね、これ、実は背景色とか、えっ、ー、と、自体がちょっと変わってるんです。今の私のサイトだと、こうなっていて、これをこう変えました。で、 これも一つ一つあの変更していってもいいんですけれども、この2023は、ここですね、スタイルボタンを押す と,、えー、と、10個のスタイルバリエーションがすでに用意されています。もうテーマファイルの中にいろんなバリエーションが用意されていて、これらはその色もそうですし、えーと、字体もそうですし、例えば、これ写真が全部赤がかってますけど、えーと 角が丸くなるとか、いろいろあの下のフッターとかも含めて色をあの変更してくれるあの。もう本当に1つのテーマファイルの中にたくさんのテーマが入っている感じです。で私が今回ここで選んだのは、えっとですね、これかな。確かマリーゴールド。マリーゴールドですね。こちらになっているので、 えっと、一個一個もちろん背景色変えたり、あれを変えたり、これを変えたりとやってもいいんですけど、もう思 い, 思い切ってマニーゴールドスタイルに保存とやると、このサイトが急になんかちょっとこう、大人っぽい感じの色味にこう変わりました。はい。ホームページの編集はここまでなんですけど、とりあえず大丈夫そうでしょうかああ一個一個色とか指定しちゃうと、スタイルは優先されないんですね。 そうですねそのスタイルの、えー、と背景色が変わる、そのスタイルのボタンの色が変わるってなっちゃいますね。うん、じゃあ、なんか統一した感じにしたいときは、スタイルでまずやった方がいい感じですね。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、次なんですけど、投稿のデザイン、えー、とを見ていきたいと思います。今 デフォルトのデザインですと、こう大きいアイキャッチ画像があって、サイトのタイトルがあって、記事があって、まあ、メタ情報があって、コメントがあって、フッターが来るという、まあ、これがあのこのテーマのデザインです。ただ、私たちはあの写真家だと 思, いあの思っていただきたいんですけど、写真だけ目立たせたいんです。もうフッターもシンプルにしたいし、フッター の, あの写真は邪魔なので。 フッターもシンプルにして、投稿のタイトルとか記事とか、もうそれも全部いらないというふうに書いていきたいです。で、はいえー、ここにどうやっていくかなんですけど、まず、フッターがサイトのイト の, 他の部分と違います。他の投稿もちゃんとこのフッターがあるし、ホームページもこれがあるんですけど、ここはフッターが変わってしまうので、新しいテンプレートパーツで フッターを1つ作成しますどういうことかというと、テンプレートパーツでここフッターがあるんですけど、私のオリジナルのフッターを作ることができるんです。なので、今、新規追加を押して、まあ、一般のテンプレートパーツかヘッダか減ったか選べるので、私は新しいフッターを作ります。で、えー、ここにテンプレートパーツの名前を設定するんですが、 えっと、昨日のワークショップで発見したんですけれども、これを日本語にしてしまうと、後々、えっと、エラーが発生して、サイトが壊れます。ので、これは、あのもう、ワードフェイスのバグなんですけれども、今は、テンプレートパーツの名前は英語で指定するようにしましょう。えー、なので、シンプルフッターという形で、新しいフッターを生成します。フッターを生成します。はい。 で、えっ、ー、と、どういったフッターかというと、まあ、ここにサイトのタイトルがあって、えっ、ー、と、実はこれはサイトのタグラインですので、こちらに行って、えっ、ー、と、今、らのフッターなんですけど、またパターンを使って、えー、フッターの、これですね、なんか単純なこれを元に書いていきます。で、今、サイトのタイトルと段落なんですけれども、 この段落を消してしまって、えっ、ー、と、ここに新しいブロックを足して、えっ、ー、と、サイトのキャッチフレーズか。キャッチフレーズというのがあります。これをちょっと足すんですけど、サイトのキャッチフレーズというのは、この一般設定画面のこれです。ここのキャッチフレーズの話です。先ほど、あの、 タイトルブロックを変更すると、ここが変わったということをお見せしたんですけど、逆も可能なんです。ここでキャッチフレーズとかタイトルを編集すると、えー、こちらでも変更が効くと。ちょっとそれをお見せしたいと思います。えー。おーなんか適当に、ここにあのキャッチフレーズを 入れまして、保存をすると、エディターの方で、これをちょっと、えっと、再読み込みしなきゃいけないんですけど、再読み込みすると、夢膨らむサイトデザインと、こちらに入ってきます。なので、ブロックで編集してもいいですし、えっと、設定画面で編集しても大丈夫です。で、もう、あの、私たちが欲しいシンプルフッターはこれで以上になります。ここから、テンプレートパーツに戻ると、 先ほどのフッターはここにテーマのフッターが残ってましてさらに私が追加したシンプルフッターもここにパーツとしてできましたパーツとしてできたんですけどまだサイトにこうくっつけてないのでサイトのどこにも出てきませんとりあえずパ ー, トのあーパーツの完成ですでここでいよいよ、えー、新規追加のカスタムテンプレートを作りましょうもし 投稿全部のデザインを変えたいときは、単一というこのテンプレートを変更すると、投稿のデザインが変わります。これが、この名前が難しいです。なんで単一が投稿の変更になるのかっていうのは、いろいろちょっと難しいですけど、えーと、単一は投稿のテンプレートだと覚えてください。はい。けど、今回僕たちは新しいのを作るので、 えー、カスタムテンプレート。で、また、ここの名前、あの、後でバグってしまうので、必ず英語にしましょう。えー、例えば、フォット、ブログ、ポスト。もう写真投稿用のテンプレートを作成します。はい。で、今、とりあえず、あの、普通の投稿のデザインがここに引き込まれました。で、私たちは、まず、 このの大きいフッはいいはらないので削除それからこのグループ、あの投稿の中身は、えー、と投稿のアイキャッチ画像とか投稿のタイトルとか投稿コンテンツというブロックが今、ワードプレスにはあります。これを使うとその投稿その投稿のアイキャッチ画像を引っ張り、あその投稿の投稿タイトルを引っ張り込んでいくという引っ張り込んでいくという 形式になっています。もしこれを、例えば画像ブロックとか見出しブロックにしてしまうと、すべての投稿でその同じ画像、同じ見出しがついちゃうんですね。なので、あの投稿タイトル、投稿のアイキャッチ画像という、こういうブロックを使うことで、それぞれの投稿のデータが引き込まれるようになります。が、私たちは自分で作りたいので、このグループも全部消してしまいます。はい。 なので、あの、ヘッダーだけになりました。で、ヘッダーの下に、えっ、ー、と、今は、これですね、アイキャッチ画像だけ入れたいので、えっ、ー、と、この後に挿入。で、ここに入れたいのは、えっ、ー、と、ブロックの、アイキャッチ。投稿のアイキャッチ画像。これ、写線入ってるんですけど、あの、大丈夫です。それぞれの投稿の アイキャッチ画像がここで表示されることになります。で、さらにこの下に、えっ、ー、と、先ほど作ったシンプルフッターを加えます。で、どうやって加えるかというと、これまたブロックの中で、ご自分で設定した、えー、とカスタムテンプレート名を探すと出てきます。私、シンプルフッターっていうのを作ったので、 シンプルと検索するとシンプルフッターが出て、これを押すと、もう私の作ったカスタムテンプレートパーツがここに入ります。なのでヘッダーがあって、投稿のアイキャッチ画像があって、シンプルフッター、私のシンプルフッターがあります。これを保存して、とりあえず私のカスタムテンプレートができました。が、 も う, いもう一歩なんですね。まだこれはどの投稿にも紐づ付いてないので、実際にこのテンプレートを投稿に紐づ付かせる操作が必要ですで。これもまたやり方はいくつかあるんですけれども、あの投稿のクイック編集を押すと、ここにテンプレートというのがあります。で、えー、デフォルトテンプレートはさっき単一って書いてた、あのテンプレートが。 デフォルトテンプレートです。あの、こっちとあっちで名前が統一してないんですけど、単一っていうのがこれです。で、私の作ったフォトブログポストというテンプレートがここに出てきました。ので、えー、っと、ごめんなさい。ハッピーニューイヤーに適用するんじゃなくて、川沿いの花火ですね。川沿いの花火のテンプレートをフォトブログポストに更新をして、これでようやく私の作ったカスタムテンプレートが この投稿につきました。これですね。これが元々の投稿で、今テンプレートも変えたので更新をすると、じゃじゃーん。写真だけ1個、えー、ついていて、もう投稿のタイトルとか記事もなく、で、フッターもシンプルなフッターになってます。なので、えっ、ー、と、この、ここで、えっ、ー、と、テンプレートの変更が まず聞くので、あの、ここで変更していただいて、もし新規投稿を作る場合は、えっ、ー、と、こう、開いた後、テンプレートはここで編集ができます。今これ単一ってなってます。これがそのデフォルトテンプレートの意味でこの単一というのを、えー、フォトブログポストに変更すると、もう投稿を作成する段階でこれを提供できる。で えー、テスト、投稿。で、アイキャッチ画像だけが表示されるので、えー、適当にアイキャッチ画像を指定して公開します。この投稿を表示すると、じゃじゃーん。こうし真一1個だけの投稿になりました。で、確認なんですけれども、サイトに戻って、 このテンプレートを適用していないこちらの投稿は、まだそのまんま、あの、従来通りのテンプレートをちゃんと使ってます。本当にご自分で指定した時だけ、えーまあま、そのカスタムテンプレートを適用させることが可能です。どうでしょうちょっとカスタムテンプレートの使い方わかったでしょうかはいはい、あの、 まだ具体的な何なかこういう時使いたいまでは言ってないけど面白いなと思いましたあの投稿一覧で特定のテンプレートだけ寄せることってできるんですかねええー、とですね特定のテンプレートだけっていうのは多分できないと思うんですけど例えばそのそのテンプレートを使っている投稿にカテゴリーを設定しちゃってもフォトブログとかで あの投稿一覧でカテゴリーを指定することは可能ですのでああ、フォトブログだけ見せるみたいなことはできます。あるいはタグでもいいわけですね。タグでもいい、はい、そうですね。あああので、このカスタムテンプレートのすごいところは、えーとですね、固定ページにも適用できちゃうんです。私の作ったさっきの、えー、とフォトブログテンプレートというのは、固定ページの方にも使うことができます。うん なのであの、まあ、投稿にも固定ページにも適用させる場合ってあるんでしょうかねなんかちょっと私もユースケースは分からないんですけれどもあのこういった形で同じ流れでカスタムテンプレートを作って固定ページに当てるとか投稿に当てるとかということができます。まあ、負担のないページとかヘッダーを縮小したページとかあのいろいろあるかもしれないのでご自分で作ることが可能です。 最後にもう一つ、あのー、カスタムテンプレートと直接関係があるわけじゃないんですが、この写真、あの、デレーンとなっていて、本当は私、こうしたいんですね。もう画面に収まる形で、あの、見せると、うん。で、これをちょっとあの、どう編集するか、お見せ し, したいと思います。えっ、ー、と、なんかいろいろ開きすぎて、あれなんですけれども。はい。えー テンプレートの私が作ったフォトブログポストですね。で、ここの、えっ、ー、と、今が、投稿のアイキャッチ画像というブロックなんですが、これ、あの、幅を変える設定がここにはないんですよ。ないので、どうしたかというと、寸法の方で、私、マージンを足しました。寸法でマージンを足して、でこのままだと上下左右全部かかっちゃうので、えっ、ー、と、ごめんなさい。 これですね。リンキングを外して、右を、例えばこう、マージンつけて、左をマージンつけてという形で、えー、保存をすると、ちょっとこう横にマージンが入りました。もっと言うとですね、えー、っと私こ、このスライダーは便利ではあるんですけど、ちょっと思うように設定が変更できないので、例えばここで、えー 100 150ピクセル。そして、これを押して、えー、左も150ピクセルという形で変更して、うん、これを更新すると、だいぶ願いに近づいていきました。ただ、もう一歩なんです。なんでかというと、これ、デスクトップだとまあ割といいんですけど、モバイルで見ると、じゃん。ああ、同じピクセルで来ちゃうそうなんですよ。同じピクセルなので、 こうなっちゃうんですねで。これはちょっとよろしくないので、えー、おすすめはですね、これを VW、うん。VW というのは、今見えている画面幅に対して、何パーセントかという指定になります。なので、例えば右を、えっ、ー、と、まあ、ント、左も VW の、えー、20% としまして、 えー、とまず、デスクトップからいきますけれども、はい、これでデスクトップ の, この画面幅に合わせた 20% の余白が入り、モバイルにすると、モバイルの画面幅の 20% の余白が入るという形です。ここは あ, のある意味 CSS の, あの単位指定の方法なんですけど、VW、その画面幅に対して、 どれくらいのマージンを設定するかというものなので、個人的にあのおすすめです。今の単位の中にあるパーセントは画像に対してのパーセントになっちゃうんですか、ね、パーセントは、そんな気もしますね。ちょっとやってみますか。これをもし更新すると。あいえ、多分ですね、画面幅だと思います。 画面はえっ、ー、と、多分ブラウザーが画面からはみ出てるときに、うんあの、そのブラウザーの幅を見るもので、VW というのは本当に見えてる画面、だからブラウザーがもし画面より大きくなったとしても、見えている範囲の何パーセントかっていう違いだった気がしますあのじゃあ、あれですね、ブラウザーを画面いっぱいに使わない。 Mac 系の人たちには VW の方がいい感じですね。うんうん、そうかもしれないですね。はい、うん私はパーセント使うことあんまないな。ユ、まあ、ースケースあると思うんですけど。はい、VW。ありがとうございます、はいうんであの。高さに対しても同じことができるので、高さに対しては VH、うん、あのビューポートああ、ハイトっていうのがあるので、あのこちらもはい、うん、使えると思います。はい。はい なので、えっ、ー、と、今日のポイントは、テンプレートパーツとテンプレート。そして、まあ、ご自身でテンプレートパーツを作ったり、カスタムテンプレートを作ったときに、どうやって投稿や固定ページに、あの、割り当てるか、といった流れでしたけど、えー、いかがだったでしょうかなんとなく、あの、わかっていただけたでしょうかはい、ね。あの、すごい勉強になりました。ありがとうございます。はい。 えー、と最後にあの、いつもながら次回予告をしたいと思うんですけれども、はいえー、とまた2月に行います。で、今度は、えー、今まで私たち何、実はあの大きなプランに従って話をしてたんですけれども、いろいろなブロックについて学びました。で、サイトエディターについて学びました。で、えー、あブロックエディターですね。で、サイトエディターについて、今度は、えー、とカスタムテンプレートについて学んで、 ご自分でプログラミングコードを一切使わずにテーマをもう作る技術がこれで備わったわけなんです。もう今日もあの白紙からヘッダーを作ったりフッターを作ったりあのテンプレートを作ることができたのでそれを組み合わせていくともう自分オリジナルのテーマができちゃうんです。で、Create、え、Block、ー、ムプラグインというこれ公式のプラグインなんですけれどもこれを使うと 自分がその作ってきたテーマをテーマファイルとしてエクスポートして他の方に渡してその方がご自分のワードプレスサイトに適用するということができるんです。なので、えー、次回はこのクリエイトブロックス k ムプラグインをどう使うかであの、これを使うともうプログラミングコードがわからない人も誰でもテーマ作成者になれちゃうので、あの まあ、私はワクワクしてるんですけれども、なるほどと皆さんにも分かってあのもらえたらいいかなと思って用意しています。す、は、ご、い、いプラグインがあるんですね。はい。<笑>あの、もうワードプレイスが出してる公式プラグインなので、うん、あれなんですけど、だからある意味、あのテーマ作成者は嫌かもしれないですね。あのうん、誰でももうあのテーマ作成者になれちゃうので。 あのどこでこう自分のスキルを売るかというのがちょっと、ね、難しい話かもしれないですけど、まああの、ぜひ皆さんに紹介したいと思います。テンプレートパーツができて、デザイナーさんが大変なのと同じ感じじ感感になる感じですねそうですね、まあ。もしかすると、デザイナーさんの仕事が楽になるかもしれないです。うん、というのは、デザイナーさんもコードを一切書かずにあのテーマを作って、 でこのプラグイン使えば、もうそれを出力してお客さんに渡すっていうことができるので、あ,、うん、あの、まあ、彼らの仕事も楽になするプラグインかな<笑>あの、ちょっと現場の方にあの声を聞かないと、ちょっと私はわかんないですけど。はい。という感じです。はい。パーツを売れる時代が来るかもしれないですね。そうですね。あの、まあ、ここのパターンブロック ここはもう無料で配布なんですけど、はい、例えば自分のそのカスタムプラグインを使ったあのパターンとか、もしかするとプラグインのあの有料製品として、あのこのパターンを買いますかとか、このテンプレートを買いますかっていう、うん、そういうのがもしかしたら売れるかもしれないですね。うん、あのやっぱり日本語にすると、この パターンディレクトリーのってちょっと使いに感じ違うなっていうのは結構。はいはい。その辺をこう、なんか改善したやつを配布できるようになっちゃうってことですよね。そうですね。はいはい。まさにその通りです。えー。ワクワクしますね、こういうのはいはい。<笑><笑>はい。もともとこれ英語だけでの配布だったんですけど、 あのうん、私とほか何人かのボランティアの方であの翻訳を頑張ってますのでワークショップを開催するときにはここら辺も含めて全部日本語にできたらいいなと私も頑張ってやってます、はいあの。ちょっと時間伸びましたけどあすいません。の今日はこういった内容になります。あのご清聴ありがとうございましたありがとうございました。 ぜひまた次回もお会いしましょう。は、はいはい。よろしくお願いします。はい、お願いしますあ。ありがとうございました。はい、失礼します。はい。